先生ハハハハハハハハ世界一になりたいハハ、うん、私は月の偉大女神で我慢しと口を吐かせて食べる の, はただの》 ルイージの口がよく見えますねどうして可愛いの私は最強でじつ こ, こはすごいエリもを助けて知らない知らないクロマンジ のしめめはどう も, とっても太いと思います。 I'm gonna need to have you, talk to me, shepherd. Really, I'm d i n g even if I'm i your room.